にーション昔昔 心があったそうなでもここ何十年もずっとお湯が熱すぎて熱すぎて人間はだれも入れないんだ。 すげえこと入っちゃうんでおいしいの今日も真剣あっちいなあっちいいな今日もお胸お野菜作っちゃうけんけバイバイまたよろしくね Ooh. おおおおくすぐったいおじいさん、名前なんて言うのわしゃ、ズマナじゃよ。おぬしは、おぬしは、だじゃ。ぼくはサロにニ。やさゆりのむすこさ。おじいさんはずっとここにすんじょんのそうじゃ、ずっとむかしからすんじょるこうして、 愛しきマズナはおそらく人間たちに殺されてしもうたんや。じゃからずっとわしゃ一人なんよ。 マズナが恋しくて寂しいっちゃそうなるといても立ってもおられんけん熱くなっちしもうたんやおじいさんでもごめん僕そろそろ帰らんといけんダリーが待っちょるからそうやねルオ鬼それじゃ捕まっちょって上まで送っちゃう。 Hello, So that y o n i Oh, Mazna, m a z I was just that you know. ーーなんだ「チャチャチャラチャラチャチャチャラチャチャチャチャラチャラチャチャチャラチャチャチャチャラチャチャチャラチャチャチャラチャラ」<音楽>「チャラ、チャチャンチャンチャンチャチャチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャらチャンチャンチ おしさん「寒がりで」「それでは温泉入ろうかな」「体はぽかぽか極楽じゃ」「何枚だ仏何枚だかカンナはよいとこおいでなさき ああありがたやありがたや。ありがたや